はい、えーと。じゃあ、ここからが、ま あ, あの、今日の本当の本題の内容ですね。まあ、本題の内容といっても、あのこれも、また別の授業で受けた人がいるかもしれませんけども、一応、ここからは、あのそれなりに、きちんと説明していきたいと思います、えーと。この定理なんですけれども、あの、まあ、テキストの内容から少し変えたので、一応、 あのテキストの番号に入っていないので定理 EA というふうに書いておきましたの、ね、で注意してください。でこの EA というのはディ・ユークリリアンアルゴリズム の, あの略であの定理 EA というふうにつけております。で、えっと、ここではあの A と B をあの整数としましてで、A は B 以上、で、えっと、B は0以上と。まあ、当然、そうすると A も0以上ですけども、そういう数とします。えっと、それで、 この A と B に対してですね、その乗用付き除算というのを使って、あの、この、あるラムダ、0以上のラムダに対して、その R1 から R ラムダ、R ラムダプラス1と、Q1 から Q ラムダを次のように定めます。その次のようにっていうのは、ま、このスライドなんですけれども、えっ、ー、と、まず R0 は A としなさい。A を R0 としましょうと。それから B を R1 としましょうと。で、 その次以降なんですけれども、R0 イコール R1Q1 プラス R2 と言っているのは、R0 を R1 で割った小を Q1 として、乗与を R2 としましょうというふうにすればいいですね。で、以下を同様にして、R の i マイナス1イコール RiQi プラス R の i プラス1としているということは、R の i マイナス1を Ri で割って、 で、その小を Qi。で、乗与を R の i プラス1にしましょうと。で、その前のステップでの乗与を今度は次のステップで、こう、えっ、ー、と、割る方の数にこう使って、どんどん割り算を進めていくってことですね。で、最終的に、R のラムダマイナス2を Q のラムダ、R のラムダマイナス1で割った乗与を R ラムダとして、 R のラムダマイナス1は R ラムダで割り切れるというところまで持っていきます。ですので、この乗与が0になったところの R のインデックスがラムダプラス1ですね。で、乗与が0でないところの R のインデックスの最大値をラムダというふうにします。 なお、B が0のときは、ラムダは0としまして、まあ、B が0でないときは、ラムダが正になることがわかるかと思います。まあ、このようにして、その R0 から R のラムダプラス1を定めて、それから Q の1から Q のラムダを定めます。で、まあ、このとき、次が成り立つというのが、この定理の主張なんですけれども、 えっと、まず、最初の主張としては、A としては、えっと、R のラムダが A と B の GCD に等しいということですね。これは多分皆さん、馴染みが深いかと思います。で、次なんですが、えっと、B が正ならば、ラムダは、ログ5分のログ B プラス1以下になると。で、これはちょっと、あの、あまり今まで見かけたことがなかったかもしれませんけれども、えっと、ラムダっていうのは何だったかっていうと、 このユ、えー、ークリットのご情法で出てくる乗用の個数ですね、その個数が実はこのようにして見積もることができるというのがこの B の主張です。で、えっ、ー と, えー、と、ファイ、このファイというのは定数でですね、二分の1プラスルート5ということで、えっ、ー、と、まあ以前の授業のときには、 この数に見覚えありませんかって質問をしたこともあったんですけれども、一応この数は黄金比なんですね。で、えっ、ー、と、ファイ2乗マイナスファイマイナス1イコール0という二次方程式の解の一、コンの一つです。で、まあこういう、この A と B という二つの主張がありますので、えー、まあこれについて説明をしていきたいと思います。で、えー、と証明なんですけれども、 のまあ、A の方はですね多分あの他の、えー、と授業などでもやられているかと思います。それからあのこのテキストですと定理4の15に あ, のありますのでまずはそちらをこう見ていただくということにしたいと思います。で、えー、と今回この授業ではその B の方ですねあの証明を説明していきたいと思います。これは特にあのテキストにはないことですのでここで説明しておきます。 で、とまあ、ここではその B があの、まあ、正と仮定しまして、まあ、この時はラムダが正になるんですけれども、えっと、証明としてはこれラムダに関するあの機能法であの示します。ラムダが1の時、ラムダが一に等しい時は明らかだと思いますので、これは各自で確認しておいてください。 でまあ、ラムダが1より大きいときなんですけれども、について示すんですけれども、このときですね、その i が0からラムダマイナス1に対して、この、えっ、ー、と、r のラムダマイナス i がファイの i 乗以上になると、下から押さえられるということを示せば、あの、十分と、えー、言えます。で、まあ、なんでそれ、これを示せば、その、証明として十分かということなんですけれども、 まず、えっ、ー、と、i、まあ、これが示されたとしてですね、i としてラムダマイナス1を取ると、えっと、b コール r1 と、ここは r の1になりますね。これは b に等しいんですけど、b コール r1 が φ のラムダマイナス1乗以上であるということが言えたことになります。で、この時に、この式の両辺の対数を取りますと、えっ、ー、と、ログ b が、あの、ラムダマイナス 1× ログ φ 以上であると。 という形の式になりまして、でこれを変形することで、えーと、結論にありましたような、ラムダがログ5分のログ B プラス1以下で抑えられるという不等式を示すことができます。ですので、えー、とここから先は、この R のラムダマイナス i がファイの i 乗でしたから抑えられるという性質を、まあ、木の方で示していきます。 えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と I、ね、i が0のときですね。と、i が0のとき、r のラムダというのは、えっ、ー、と、これ先ほどのそのユークリットのご情報によるその r の定義からですね、えっ、ー、と、これ割り算を繰り返していったときに、r のラムダプラス1が0になるように、その、しますということを言いました。ですので、r のラムダは、あの、正のはずです。正ということは1以上のはずでして、で、 えー、っと、一方で、そのファイの0乗っていうのは1ですので、まあ、この不等式はちゃんと成り立っているということがわかります。それから次に i が1の時ですね、i が1に等しい時は、この r のラムダマイナス1がファイの1乗、ファイよりファイ以上であるということを示したいのですが、この r のラムダマイナス1というのは、えー、っと、r のラムダの1個前の乗与なわけですね。ですので、その、 えー、と先ほどは詳しくは触れませんでしたけれどもこの常用の R の,、えー、と R の i というのは単調現象です、えー、と競技単調現象ですのでそうすると R のラムダマイナス1は R のラムダプラス1以上になっているということが言えますで先ほど R のラムダは1以上ということを使ってますとこれを使うと R のラムダマイナス1は2以上であるということが言えまして で、これは、その、先ほどのファイの定義から、そのファイ以上ので、ファイから下から抑えられるということも言えます。ということで、i が0のときと1のときは正しいことがわかったので、ここから先の方ですね、えっと、i-1 まで正しいと仮定して、i のときにも正しいことを示すんですけれども、えっ、ー、と、次のようにいきます。えっと、i のとき、その、 まあ、ファイ2乗イコールファイプラス1ですね。この、えー、とファイに関するこのファイが満たす方程式を、まあ、使うんですが、えー、ここにありますように、まず、えっ、ー、と、R のラムダマイナス i という数について調べるんですけれども、とこれはですね、このユ、えークリッドの誤助法で定めたその序断の、えー、と規則を使いますと、これあの、R、えっ、ー、と、R の おラムダま、えー、すね。この r のラムダマイナス i をと r のラムダマイナスカッコ i マイナス1で割った、えー、と乗与が r のラムダマイナス括弧コ i マイナス2に等しくなるという関係がありました。ですので r のラムダマイナス i というのはこのラムダマイナス括弧コ i マイナス1とラムダマイナス括弧コ i マイナス2というのを使ってこう表すことができます。で えっと、これ実は割り算でこういうふうになっておりまして、この9の、あの、これ小ですね。この小というのは、あの、1以上の整数で な, なってますので、そうすると、えっと、これ、この式ですね。これ下から押さえることができて、これがあの R の、だからこの9が1の場合の式ですね。この9が1の場合の式でこう下から押さえることができるようになります。で、 えー、この図記はですね、この i-1 番目と i-2 番目 の, あのこの r の数が出てきますので、ここにはそのキのコの仮定を使えることができるんですね。でキノコの仮定を使うと、えっ、ー、と、r のこの i、ラムダマイナスカッ i-1 というのが、えっ、ー、と、ファイの i-1 乗で下から抑えられますと。というふうに置き換えることができます。だから、えっ、ー、と、ラムダの i-2 の部分も、ファイの i-2 乗で下から抑えられることになります。で、 えっ、ー、と、この、こういう形でですね、ファイの i マイナス1乗プラスファイの i マイナス2乗で下から抑えられるんですけれども、この2つの数っていうの は, というのは、ファイの i マイナス2乗でくくることができて、でこれ、ファイの i マイナス2乗かける1プラスファイと表されるんですが、この1プラスファイというのはどっかで見たことがあるなと思ったら、このファイの方程式ですね、このファイの方程式で、これ実はファイの2乗で抑えることがあ、ファイの2乗で置き換えることができます。 そうしますと、えっ、ー、と、ファイの i-2 乗かけるファイの2乗ということで、えっ、ー、と、ファイの i 乗になったと。いうことで、えっ、ー、と、これで、あの、えっ、ー、と、i の場合でも、この不等式が成り立つということが示されます。まあ、あのそんなに、えっ、ー、と、難しくはないと思いますので、あの、まず、あの、各自で、この後で、あの、確かめてみてください。 それから、えっとまあえっと、以上がですね、このユークリッド誤乗法に関する定理ですけれども、まあ、一つ微項として、その K をタイとするときに、この形状の一変数多項式間、X に関する一変数多項式間は、えっと、ユークリッド関数をですね、この F の次数というふうに取ればですね、あのユークリッド正規になって、でまあ、ユークリッドの誤助法が整数関のときと同様になりたつと。 まあ、あの我々が普通に使う割り算を使えば良いということですね。そういうことを挙、えー、げておきます。で一応、こ の, あの定理に基づくあのユークリティアンアルゴリズムですね。うん、ユークリティの語助法のアルゴリズムを挙げておきます。えー、と一応あの、流れを順を追って説明しますと、えー、と入力は R の弦 F と G としますと。でそれから、えー、と出力は R の え、D で、え、F と G の GCD ですと。ということになっているんですが、まず最初に、え、のステップ1行目では、え、F を R0 に代入して、G を R1 に代入して、まあ、i に1を代入していますと。で、2つ目のステップが、これ繰り返しなんですけれども、まあ、Ri が0でない I ですね。これを繰り返しなさいと。で、まず最初に、A のステップでは、R の i-1 を R の i で割って、 小を QI 乗用 R の i プラス1にしましょうと。で B のステップでは i を1個増加させましょうということで、まあ、Ri が0でないうちはこの計算を繰り返すわけですね。で Ri が0になった時点でこの R の i マイナス1がまああの非0の最後の乗用の値ですからこれを D に代入して D をこのアルゴリズムの値で返してアルゴリズムを終了するという流れになります。 はい。えっ、ー、と、まあ、今日のですね、あの、メインの内容の前半がこういうところですが、ここまで質問などありますでしょうか。じゃあ、えっ、ー、と、次へ進むことにしましょう。